幸せに生きられる人と生きられない人の違い、五千。幸せに生きたい。誰しもが望んでいることだと思います。幸せの条件は、お金に恵まれること、良質な人間関係、健康でいられること、と、よく言われますが、幸せってそもそもどういうものなのでしょうかお金に恵まれて、学歴もあって、社会的に成功していても不幸に感じている人もいれば、お金がなくても、学歴がなくても、 社会的にも目立たなくても幸せそうに笑っている人もいますそこで幸せに生きられる人と生きられない人の違いを5つに分けて解説しますこのチャンネルでは私、まいこが恋愛の悩みにまつわる話や人間関係、モチベーションについてのお話そして一緒にやっているマイカが心理学に関してのお話などを通して日常で役立つものを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 過ぎてしまったことをくよくよとをよよ悩む人がいますこんな人は幸せに生きることは難しいと思います。その反面起きてしまったことは起きてしまったことでどうしようもないので気持ちを切り替えて元気よく笑顔で過ごす人もいます。こんな人はストレスをあまりため込まないのでくよくよ悩まずに幸せな気持ちで生きています。 たとえネガティブなことが起きたとしてもどうしてこうなってしまったんだ何が悪かったんだと悩むのではなくそれが本当はどうなったらよいかをイメージしてリセットできれば幸せな気持ちになれるでしょうそうは言っても無駄だと分かっていてもくよくよ悩む時ってありますよね悩みがちな人は大抵自分に自信がありません物事に前向きになれずくよくよ悩む癖がついています そして気持ちの切り替えがうまくできないのかもしれませんネガティブな考えが浮かんだらこれは悪い癖なんだと気づきポジティブに考えるように捉え直してみてください人は毎朝起きた時にその日一日を幸福に生きるか不幸に生きるかを選択しています幸せに生きると決めれば幸せに結びつく行動につながっていきますし不幸を選択すれば不幸になる行動をおのずと選択しているのかもしれませんね2 使う言葉や姿勢が違う。幸せに生きられる人と生きられない人は日常でよく使う言葉や姿勢が違います。幸せに生きられない人は使う言葉も姿勢もネガティブです。例えばまるまるだったら良かったとか。まるまるのせいでこうなったとかまるまるになりそうで不安。まるまるになったらどうしよう。こんな言葉を使っている人は後悔と不安で思考が埋め尽くされているので、幸せな状態ではいられません。 姿勢も猫背で笑顔が少なく憂鬱そうな表情で終始過ごしています。反対にあんな風になったらいいなとかよくやったな次は丸々になるようにしようなどポジティブな言葉を使う人は前向きでいつも活力があり背筋がピーンと伸びていて胸を張った姿勢でいます。表情も明るく幸せをつかみ取ることに努力を惜しみません。人は背筋を伸ばして胸を張り ニコニコ笑いながら落ち込むことはできません。また、猫背でうずくまった状態で頭を抱えて楽しい気分を味わうことも難しいでしょう。幸せに生きたいと思うなら、まずは形から背筋を伸ばして笑顔を作ってみましょう。時には鏡を見ながら自分自身をチェックすると良いかもしれません。そして、使う言葉も失敗したと浮かんだら取り返しのつかないことになる前に気づけてよかった。 としんどいなぁと浮かんだらしんどいと感じるってことは「成長している証などプラスの言葉にして口に出すようにすると良いかもしれませんいつも姿勢が良く笑顔でポジティブな言葉を使う人は幸せな時間を過ごしやすいと思います3基準が「楽しい」かどうか「やりたい」かどうか幸せに生きられる人はどんなことをやるときでも。 それが楽しいかどうかやりたいかどうかを判断基準にしています。これをやってみたいと思ったら自分の気持ちに正直にやってみる。そんな人はいつも新しいことにチャレンジしていて退屈する暇はありません。楽しいことやりたいことを選んでいるので一人でもそれに没頭することができます。そしてどんなことでも楽しく感じる工夫ができるので 日常の些細なことでも楽しんでやることができます。他人の意見に流されず、自分の意見を尊重して自分に正直に行動しています。ですから、自分で目標を決めて、楽しみながら努力することができ、自分の仕事をきちんと管理することができます。自分の楽しみややりがいを大切にするので、他人のことも尊重でき、周りには人が溢れています。逆に、幸せに生きられない人は、 楽しいかどうかよりやらなければならないかどうかやるべきかどうかを判断基準にしているので自分の気持ちは二の次になり大切にできませんそしてやりたくない仕事を引き受けてしまったりやりたくないから管理もできずいつもギリギリで怒られてしまったり負の連鎖に突入していきます幸せに生きられるかどうかの分かれ目は自分の気持ちをどれだけ大切にできるかにかかっているかもしれませんね4 他人を信頼できる幸せに生きられる人は困った時に相談したり愚痴を言う相手がいます自分が好きだと思う人と頻繁に接していて周囲の人の幸せも自分の幸せも同時に考えることができます多くの人と接して価値観を広げていくこともできますいろんな人に出会うことで自分が持っている価値観や考え方をブラッシュアップするきっかけにもなるのでより豊かな価値観を得ることもできるでしょう 逆に幸せに生きられない人は他人は全員敵かライバルと捉え人に気を許さず常に一人で現実と戦っていますある意味強いのかもしれませんが人は人と触れ合うことで幸福感を得るという社会的な側面を持っているのでこのような考え方を貫けば幸福感は遠のいていきます孤立しているなぁと感じて辛い時は誰かに悩みを打ち明けてみてもいいかもしれません 信頼できる人がいるということは自分の味方がいるということなので安心感も生まれ生きるのが楽になります。他者を信頼できるかどうかは幸福に生きられるかどうかの分かれ目かもしれませんね。と、周りに貢献する。幸せに生きられる人は自分を大切にしながら周りの人に貢献しています。誰かのために何かをしたり、チームのために貢献したり、それをすることで周りからも感謝され、 豊かな人間関係を作っていますこの貢献は自己犠牲の上にあるのではなく自分の軸はしっかりした上で成り立っているので進んで貢献している印象です自分が生かされていることや周りの人やチームに感謝しているので周りにいる人も幸福そうにしています同僚や通りすがりの人に支援の手を差し伸べるこうした利他的行動をすると良いことをしたなという満足感も得られ 他者も自分も幸せになることができますつまり誰かのために活動して貢献することができれば幸福感を得やすいということですそしてこの貢献は自己犠牲の上に成り立つのではなく自分も相手も幸せな状態でいることがポイントですそれに引き換え幸せに生きられない人は他者とあまり関わることもなく孤立しているので自己肯定感も低く貢献感はほとんどありません 時には、自分の周りに、ありがとうという言葉や雰囲気が溢れているかどうかを感じてみるのもいいかもしれませんね。まとめ。幸せに生きられるかどうか、ポイントは3つです。1、自己需要つまり、自分を好きという感覚です。それはもちろん、できている自分、自分はすごいということを認めることでもあるのですが、できていない部分、不甲斐ない自分をも受け入れてその全てに OK を出すということ。 2他者信頼これは他者を信じることができて自己開示できること周りは敵だらけなのではなく世界は優しいということを知ることです。3貢献感を得る決して自己犠牲することなく周りに貢献する貢献することで感謝が生まれ自己肯定感が高まっていくこの3つのうち1つでも増えれば人は幸せを感じるし1つもなければ不幸になっていきます。